Ciao a tutti, benvenuti a Milano. In questo momento ci troviamo da Ronin e io sono il responsabile dell'accoglienza e mi chiamo Ayu. Ronin è un palazzo è una realtà molto caratteristica che all'interno racchiude diversi ristoranti, cocktail bar e anche il sushi bar o m a k a s e Oggi apriamo le porte a Italia Squisita per farvi incontrare il grande maestro Katsu Nakagi. Insieme a lui scopriremo uno dei grandi classici della cucina giapponese, ovvero il sushi. Adesso passo la parola allo chef Nakagi. prima, però, vi ricordo di attivare i sottotitoli perché lui parla solo giapponese. おおはよようございいまますすろしくお願いしく願東京の蒲田という町の初音寿司という寿司屋の4代目、えー、中路勝と申します、まあ、家業の寿司屋、えー、を継いで、えーまあ、私の代で30年ほどになるんですが、えー、今年は創業130周年を迎えまして、まあ、大変記念すべき年にヨーロッパ、まあ、まずはイタリアミラノからスタートと。 いうことで素晴らしいスタートが切れたと思っています本日はイタリアスクイーズギーターの皆さんにお寿司の歴史と私の作るお寿司の特徴についてご紹介させていただけたらと思いますもともと寿司という言葉ですが平安時代1600年前に出てまいります言葉の中で糸寿司ものよと ととっっても酸っぱいい食べ物であるという形容詞これが 1,600 年前電気もガスもない時代に捕らえた魚獲物獣の肉であったりお魚であったりこういったものをどうやって貯蔵するかその貯蔵技術これが乳酸発酵を利用して塩ないしお米をこ を使って、そういった獣の肉やお魚を貯蔵する技術。そして発酵した食品のことをまあ寿司寿司と平安言葉でを寿司寿司と言って食べていた。酸っぱいということですね。えー、今日はあの特にお寿司を構成する三つの要素。大変重要なまずご飯、お米を炊くということ。そしてわさびの特徴。 それともう一つはお魚まずお米についておお話しますお米はまず取り出してからきれいなお水で23度3度と洗ってこれによってお米のつわやがよくなり余計なぬめり気が取れてお米同士がくっつきすぎないようになります。 水を取り除きそれで澄んだお水の中に分量を測って6時間冷蔵庫の中で給水させますこのベンチタイムが大変重要でふっくらと美味しいご飯を炊き上げる過程の中で決してまあ抜けないこう作業工程ですその後にかまどの中に炭を起こして火を起こして皆さんこのかまどをバーベキューグリルとしてご存じだと思いますこれは 本来、えー、昔の日本で理想的なご飯を船の中で炊くために開発されたものです。現代ににそのコピーーー商品がバーベキューグリルとしてて世界中に出回っています、まあ、450度から500度に達したところにそのお水とお米そして日本の羽釜という大変変わった形土星の輪のような<笑>他の国で見たことのない<笑>釜の入れ替 圧力をかけながら11分ほどで大体炊き上がりますそしてこの丸い葉釜の良さは円形の効果によって周りから輻射熱をまんべんなく受けて理想のお米の炊き上がり状態を作り出すことができます。 今現代ではもう電気の炊飯技術ものすごく素晴らしいものがたくさんできていますま日、あ、清月報で美味しいご飯がもう電気の電気ジャーでも炊けますしまあ、もちろんガスの業務用の釜もたくさんありますし美味しいご飯たくさん炊けるのはもう十分わかっています僕はイタリアのフードご飯が大好きでもうパスタも大好きもうスパゲティ大好きピッツァも大好きその中でナポリピッツァ だからナポリの今粉だらけになって毎日ピザ生地をこねて巻き窯にピザをくべてる職人になぜ電気でやらないんだって同じ質問をしてください多分笑われると思いますそんなのピッツァじゃねえよと言われるんじゃないでしょうか私も同じ答えです炊き上がったら窯の中から炭を取り除きますそしての温度を 一気に下げて15分この中で蒸らしていきますそしてその状態でお客様にプレゼンテーションして釜から出し半大といってシャリオケの中に出しそして手前でも特徴である赤酢米酢のブレンド酒粕をお 発酵させたた4年熟成したあカズこれが、まあ、イタリアの古いバルサミコ酢のような美味しいうまみたっぷり4年分の熟成を得ていますそして、えー、それと特別なお塩ですねそのお塩とお酢カスさけかす酢米酢このブレンドしたものだけを合わせることによって最高の状態の寿司飯が出来上がります。 それではわさびについて少ししご紹介しますあの手のひらぐらいの大きさに育つまでだいたい5年ほどかかるという高、まあ、山植物というのはあまあよく育つ小さく見えてもとても年数がかかってるっていうの分かりますがわさびもそうでこのわさびを使って葉っぱの部分をきれいに包丁で外しまして葉の方からゆっくりとこの下ろしていく。 そうすることによって豊かな風味と香りがその空気の中に閉じ込められて、まあ、わさびガスという辛み成分防腐作用腐るのを防ぐ腐敗菌を抑制する素晴らしい効果がたっぷりあります。 たくさんの種類のネタがお寿司にあってバラエティーに富んでお楽しみいただけるんですが本日はマグロについてフォーカスしてご紹介させていただけたらと思います。日本人っていうのは本当にマグロが大好きでマグロの研究また生態系をつぶさに観察し研究し今ではもうこの10年ほど前に完全養殖に成功しました。 近畿大学という素晴らしい水産大学が成し遂げたことなんですがその研究の中でマグロというのは他の海の魚と違って体温を有しているその一生の中で決して動きを止めない常に泳ぎ続けているそのことによって自分が発熱して常に安静時で28度の体温を有しているということが分かりました。 で彼らが海でいるときに一番リラックスして、まあ、安静時28度火と、まあ、してもうやはり、まあ、汗はかかないでしょうけど発熱している時はやはり40度近くまで上がるらしいんですが、まあ、その28度を、まあ、一番その正しい位置マグロが一番リラックスしている状況を作り出そう果たしてそれがマグロのためになってるかマグロの個性をしっかり出すために。 きちっとした温度で召し上がっていたく。これが私たちの務めです。切り分けるときにはあの大きな長い柵取り包丁、そうですね。大変あの。 長いマグロの包丁というのを用意してまずあの柵取り切り分ける大きくまあ赤身中トロトロと切り分ける作業はこれはまあ私は日本から持ち込んだあのものなんですがまあ長く付き合っているマグロ屋さんからまあい た, だいたもので亡くなった私のパートナーの名前をまあ彼らが彫ってくれてまあイタリアに挑戦する花向けとしてプレゼントしてくれたものです。 まあ、清潔な包丁を用意するまあ清潔なまな板を用意するもうすべて清潔なんですがまた綺麗な布巾を用意していただいて。 これなぜかというと、スチールと反応してマグロというのは発色し始める、要するに酸化し始めるんですね。本当に変色が早くて、うわあもったいないなと思うわけです。ですから僕はもう切った後必ず付近で綺麗にその鉄の成分をマグロから拭って、そして清潔な布洗紙が、あの鮮度を保つ紙と書くんですが、布洗紙で綺麗にくるんであげて、まあ、冷蔵庫に。 保管する、まあ、もしくは氷の中に、えー、落とす、まあ、こういった作業をしていってほしいと思います赤身中トロ大トロこの3つの種類まあ1つのマグロからおいしい部位を代表的な3つの部位を使って、えー、いかに皆さんに楽しんでいただけるかご説明していきたいと思います。よろししくお願いします。 それではまず赤身赤身はあのマグロの中心部分の骨をステアさせている大きな筋肉が赤身です。ですからその筋肉質の引き締まったうまみこれを感じていただきたいですね。で、えー、少しの酸味と大きなうまみがあります。あと次が中トロ 中トロというのはやはりこちらイタリアでもとても反応がいいパートです皆さん中トロ美味しかったとおっしゃってたけどこれはバランスがいいなぜかというと脂分、まあ、オイリーでもありそして赤身のうまみもある、まあ、ハーフハーフのような状態です そして三点目大トロです。これはもう本当に贅沢なまあ本当に希少部位で、えー、マグロまあ一匹の中でもま あ, あどうでしょう五パーセントぐらいしか取れないような希少部位です。ここをまあ贅沢にも私たちは一度湯に落としてまあシャフス消毒の意味もあります。これは本当に冷蔵庫のない時代の マグロの使い方です。一度湯に通して滅菌殺菌したものをお醤油につけて、まあ空気から遮断しマリネします。この漬けという作業をまあ1時間ほど行い、その後に今度はあのメラナハンの反応、えー、香ばしさをまたそのジューシーなあのお湯、そしてえまたイした香り、こう複合的な楽しさを。 ここで与えていきます。赤身中トロ大トロこの。 切り分け方は3つとも同じ柳葉という尺一寸という3センチそれのプラス33ですから3 6ンチぐらいの長さの包丁ですねを使ってまずは柵取りといいましてあの手の幅 まあ、お寿司というのは手で握りますので、この幅よりも広いとまあ中に入り込まないので、手ざと僕なんか言います、ですから、この指4本分の幅で切り分けるというのが一つの特徴です。やはりあの赤身の食感、まあ、中トロの食感またによって、厚さを切り分けています。 その魚によって個体差もありますしそのみずみずしさであったりとか脂の強さであったりとかそれによってあの厚さについてはコントロールします。あとはあの、まあ、木目のように筋目が通ってますのでこの筋に対して直角に、えー、筋をなるべく短く切断するような形で包丁の刃を入れていく。 というのが特徴ですぜひねまあその入れ方によってとてもこの筋っぽく感じてしまったりまたあのうまくいかないとそういうことになりますのできれいにそのお口の中でマグロがおいしく召し上がったるためには筋をきちっと切断していくということが重要です。まずお寿司を握る時、えー、切りつけたあの お魚そして右手にはご飯を取りますこの酢飯の分量ですがまあ僕のお店はあのお任せといって全てあのお客様はその調理師に委ねる献立てを含めて任せていただけるというのがお任せの理由なんですけれどもその中でご飯の量に関してはその召し上がるお客様によって サイズを変えていきますですからやはりこの大きな方もいれば小柄な華奢な女性もいらっしゃいますしその方が召し上がるスピード噛む速度噛む回数これを私は常にもちろんその 魚ネタの大きさによって上限と下限、これ以上小さくできない、これ以上大きくできないというのはもちろんあるんですが、その中でもう自由自在にそのお客様の召し上がる速度、表情、噛む回数を観察してご飯の大きさを変えていく、これがお任せの大きな特徴です。お任せの場合はまあすべて調理師が適正なお醤油でしたり調味料。 まあ、先ほど申し上げた塩を使ったりお客様に完璧な状態のものを提供すると思うんですがご自宅でえまああのお寿司またはすべて出来上がったものがお皿に乗っている場合えどうやって食べるかまずポイントとしてはお醤油をつけすぎないことですね。特ににご飯の部分に お醤油をつけないように気をつけてください。せっかく作ったお寿司が崩れてしまいます。それでは、えー、まあお醤油つけすぎてしまうと、うん、せっかくのお寿司の風味が、えー、失われてしまいますので、長、う、寿、ん、寿司ではすべて手で召し上がっていただきます。まあ手を使って食べる、もう大変感覚的に、要するに触覚でもまず楽しむその。 寿司の例えば重さテクスチャー触り心地もう大変ね子供に帰ってひっくり返してお魚の部分だけを醤油つけてそしてお口に運ぶ時はお魚の方がメロンの上に乗るように入れてください。でお口を閉じて私があ祖父や父から教わったのは舌の上に乗せたらお口を閉じて3秒から5秒待てって。 舌の間に下の上で自分の体温で下の温度で魚の油が散りますマグロは28度と申し上げましたが人間の体温は36度ぐらいありますのでその差で油が溶け始めるこれが一つ口内調味という料理なんです皆さんその唾液の酵素寿司ネタ寿し飯これを噛むことによって料理が完成に近づいていきます。 これが寿司を楽しむエキサイティングな瞬間です。ぜひお楽しみいただけると思います。私のお店ではお茶を使ったフィンガーボール、大きなまあ湯飲みですねに、まあお茶とまあ少し果物、香りのついたものを入れてフィンガーボールを使っていただくんですけれども、まああのお茶を使う理由なんですが、手前でもの店はまあ父から子へ かここから孫へ孫から孫孫孫、へ、私がひ孫ですがひ孫に伝わってきた、まあ、130年の小さな伝統と技術がありますまあこの歴史を感じていただけるようなそのお寿司の流れもお楽しみいただけると。 思い ま, すまたあの現代においては本当多種多種様なお寿司があると思います、まあ、その中でこういったまあクラシックな寿司とまあ現代のお寿司の融合ですねまたその日本の食材だけではなく世界の食材とお寿司という調理方法が出会うということを皆さんには実体験としてこれからどんどんと 経験していただけたらというのが私の願いです今日はありがとうございます